マップの中央付近だね。キラ合わせのバイトだ。追跡者とかあるかもしれないから、開幕、箱拾いに行かないんだけど、メーター満タンになる前か。チェイス始まってからでいいよね。早速拾われた。近くに二人いるね。俺が箱取りに行くか。 お伏せのチェイスが始まったな。一応チェイスできるとこで解除するか。あれタゲが変わった。いや、こっち向きがいいな。中央でチェイスしてる。んどこもしかしてノックアウト まずいおかしかないノックアウトだと長期戦になりそうだし板使つかいたくないなちょうどいいからついた方以降行こう追いかけてこない2人で発電してたのかトーテもないからおこしは仲間に任せて発電しよう もしこれで言ってなかったらまずいな。よかった言ってくれてた。負傷が増えると動けなくなるから治療しとこう。起こしに参加しよう。ノックアウトはノラだとほんと日パークだな。 ダウンしてる仲間近づいてきてくれーレオーン。あいた私たもいるよ読んでません頑張れレベッカ カツがないね。ノックアウトセノバイト。キラー来てる。レベッカは右かな。いた。<音声>ありがとう。クローデット頑張れ。 このままズルズルダウン取られるとまずいな。どこかで誰かが耐えなきゃいけない。絆で見える距離でチェイスしてるとわかりやすくていいな。ノックアウトはここからが長いぞ。 ケアできるなら任せようこっち側に発電機多いから回さなきゃねそこで倒れたすぐ発電機回そう箱取りに行こうこの辺で仲間ダウンしてるのかな そこに二人いたんだ。離れてあげたいけど間に合わないな。ここで解除するしかない。全員ここにいる。固有の方をあと一つはつけないと。お伏せの出血量が半分以下だ。一多分この辺のはず、いた。 ミラー来そうだなとりあえず箱取ろう解除しても今は飛んでこないから発電機回そう今なら飛んでくるかな飛んでこないな 癖がまずいな狙われてる血がなくなる前に起こさなきゃレベッカが発電機引き継いでくれそうだしまったバレたおそこか お伏せがまずい。リアクローデットがカバーしてくれそうだし、俺は発電機だ。お伏せ、俺になすりに来てくれ。あれどこ全然殴る気ないな。俺はここを付け切ろう。 ナイスクローデットオブセがまた追われてるさすがにキツイか<笑>一発肉壁、入れないかな攻めていたのところならしまったバレた のレベッカごめんよさっきの回してた発電機が回らなかったのきついな箱取りに行けてないかナイスだったら俺は真ん中の発電機回そう頑張れクローデット 小屋の方でダウンだな。ツーダウンは避けたいな。まずい。レベッカ耐えてくれ。両方いた。 的にクローデットがレベッカを起こすのは無理だ。クローデットの治療が終わるまで無傷で耐えたい。 全無理でした固有側でクローデットが治療してるなら離れないとついでに見つけたら起こすかあれクローデット探しに来てくれてたのかしまったな 俺が連れてきちゃった。箱を取りに行ってから起こすクローデットは見つかってるのか目の前にいた。起こしを優先しよう。 これはまだダウンしてないから猶予いっぱいあるし発電だクローデット追われてそうだなんか竹が折れになった他が立て直せるチャンスだ 俺壁の向こうで止まってるなもう逃げられないあれはレベッカだそっちはいたがもうない。 なるべくクローデットに近づきたいごめんレベッカまだだクローデットが近いなんとかバレないでくれ ありがと う, ありがとうなんとか立て直せたねレベッカがまずいな。 しまった血がもうないあれさっき倒れたところにいないダメだ間に合わない起こすことに必死でまだ一台全然回ってないはずここを回そう あっち側で倒れたかな発電機周回するならバレるな。あれキラー雪だるまに入ってたよねいや雪だるまで救助狩り狙ってるなら発電機回そう。こっち来るなよー。発電機ついたら起こすか、ゲートか。 いけるアドレナリンそれはナイスすぎるクローデットがすでにキラーに追われてる可能性もある俺が箱を取って少しでも逃げやすくしなきゃ ミラーはまだ右にいるクローデットはゲートへ行ったはず一応箱取って俺は奥のゲートだ間に合え ローデッドは無事だ間に合ったぞ